おはようございますお疲れでございます本日の動画はですねえー、丸中さん来ておりますもうね大食いの方はみんな知ってると思うんですけれどもこちらのね丸中さんの鶏料理がもうマジで絶品なんですよ今回はねこちらの撮影をお願いして料理の方はこんな感じでございますえー、ちょっとお任せで鶏料理をいっぱい使ってもらったあの、ね、定食というか<笑>セットをね、えー、作っていただきましたので あったかいうちに早速食べ進めていこうと思いますそれではいただきます一品目に唐揚げでございます嘘いうますうんまうま、ん<笑> うん、ジューシーでね、この柔らかさもめちゃめちゃすごいんだけど、下味ね、もうバランスがね、すごい程よいんですよ。うん、何個でも食える、マジで。 続いてこちらのねお皿いきたいと思うんですけどハンバーグかなにチキンステーキと照り焼きですねやば見たね断面図はこんな感じでございますマジでうまそう、はあやだあ。かっうんフフッめちゃめちゃジューシーだね <笑>ちょっとこれいっちゃおうかな照り焼きちゃんでございますこれ、うん、うまそう。うん 続いてこちらのメニューでございます。炭火焼きです、ね うん。すませんあー、それ、ありがとうございます。もう焼き鳥うまーす。す<笑>まあね、焼き鳥の方も追加でいただきました。こんな感じのラインナップでございます。 うん焼き鳥はねもう熱いうちに食わないといけないですよね<笑>うーんいやわらっかこんなやわらかいんですか ササミすーごいですねこれみんなささみ嫌いな人好きになってくるす別の部位なんじゃないか<笑>ってぐらいもうふわふわですね全然違うよみんなこれうまいそしたらこちらもいっちゃいますか丸中焼きっていうメニューらしいですめちゃめちゃうまそうえうまそう 丸中焼きご飯でもお酒でもバッテリーですね。ご飯すご<笑><笑>うーまい<笑>、うん。そしたら続いてねこちらのたたきも。 いっちゃいましょうか<笑>うま<笑>どのメニューも味付けの濃さとか旨味もね、もうバッチリ 飲んでるとき出てきたら酒止まんないですね。<笑><笑>これはもうずっと飲んじゃいますね。丸<笑>中さん家のね鳥はうまい。 あっうん好きだしーとは思えないぐらい濃度<笑>すごい街なかパイタンのラーメンのスープなんかよっぽど濃そうだよこれああうまい<笑>ああうまっほんと丸中さんちのあのチーユ臭みないですね ラーメンの時とかでもこのね美味しい血はねもう濃く入ってるんだけど全く嫌にならないのほんとにね丸中山地の鶏は最強にうまい。 これね、最後のメニューでございますこちらでラストですねつくうまいポン酢うまいっすねこれごまの感じですね、うんうん、ああああありがとうございますありがとうございますおはようございさます てことでね、本当に丸中さん、まあ、いろんな、ね、お店も食べてるんで、どこがってことは言いにくいけど、鶏肉料理界の中では、僕の中ではナンバーワンのお店でございます、マジでそれぐらいうまい、まあね、お肉自体にうまみが強いので、どの料理を食べても、ね、最高にうまいです、かつ、本当にね、調理自体もかなりそのお肉に合わせた程よいしょっぱみとか、ちょうどいい調味料の使い方をしているので、マジでとれも最高でございました。はい<笑> まあね、今日いただいたメニューの他にもね、いろんなメニューございますんで、ぜひね、あの関西の方に遊びに来た際には、丸中さんでね、超絶品の鶏料理を食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画のと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。 ごちそうさまでしたありがとういいます最高にうまいですねやっねねやぱりうまいです、ね、<笑>全然違いますねやっぱり。